こんにちは、アブロードです今日はですね、英会話を独学するために使ったたった一つのテキストの話をしていきます皆さんも英語を勉強したいなとか海外行く時に英語が喋れたらもっと面白い生活ができるのになぁと思ったことってありませんか僕も英語を勉強したいなと思い始めて実際に何をしたらいいのかひたすら調べてでたった一つたど、えー、り着いたテキストがありますそれをきっかけに英語を勉強し始めてでそこからもいろんなテキストをひたすら使って独学して で、留学して、で、勉強して、今では英語を使った仕事をするようにまでなりました。今日はですね、そういったあの僕の経験を踏まえて、実際にどんなテキストを使ったのか、たった一つ、おすすめのポイントと、おすすめのテキストをお話ししていきます。よかったら見ていってください。僕のチャンネルでは、こうした英語の勉強方法だとか、あとは海外の生活のリアルな部分をお話ししてます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今日は英語の勉強で 実際に使ったおすすめのテキストの話なんですけど皆さん何だと思いますかいろいろとあるんですけどももう一番のポイントもういろいろもういろんな人がもうねこれがいいあれがいいって言ってるじゃないですか、まあ、正直、うん、僕の中ではどんなテキストでもいいんじゃないかなと思ってますでポイントがあってポイント一つ何かっていうと要するに英語語を日本語のよように使えればいいわけですこれ結構重要 で, で要するに何か言いたいかっていうと 日本語でパッてもう無意識に言えるような状態に英語も持ってくるってことです例えば外国人の方に一番最初に会った時皆さん何て言いますか初めまして How are you? みたいな感じで言いますよねそれって何も考えずにパッて出ませんか例えば朝起きる時に Hello みたいな Hi みたいなのって英語なんですよでも無意識のうちにこれを言うべきだっていうふうに無意識で言えますよねこれと同じように自分が言えるフレーズをどんどん 無意識にに言えるフレーズをどんどんん増やしてていいくっていうのがポイントになりますこれをいかにトレーニングでその数を増やすのかっていうのが僕が一番最初にやるべきテキスト一番やるべき最初にやるべきポイントなのかなっていうふうに思っていますそれで選んだテキストが僕が選んだのが「瞬間演作文」っていうテキストになりますこれはいろんな人が進めていてもう続編だとかいろんなもうパロディのテキストも出てるんですけども僕がやったのは「瞬間演作文」でした で正直あのテキスト超退屈なんですよねい皆さんも多分手に取られたこととか見られた方えで実際やったことあるとか あ, れあの青いテキストなんですけどやった方っていらっしゃると思うんですけどまあ面倒くさい面白くないえなんでかっていうと実際にそれを覚えたんだけどそれを使う場面がないとかってありませんか僕も覚えた気になっててずっとやってるんですけどこれでいつ使うんだろうとかこれ本当に使えるのかなって思いながらやってました で3ヶ月やった結果結局、えー、使えなかったっていうのがありますで実際何で使えなかったのにそれをょあのおすすめするかっていうとおすすめする理由があるんですよそれは何でかっていうとやっぱり良かったなって後から思い始めてます3ヶ月以降も僕はそれを続けていてで結果、えー、何が良かったかっていうとそれをやったからこそできたことっていうのが増えたんですよね もう正直英語って長期で勉強するものなんですよ皆さんもあの受験勉強だとか大学受験高校受験英語を勉強したと思います単語を覚えました英語の文法もやりました実際やってないのって英会話の勉強なんですよ英語を話す勉強ってしてません、ね、しっかり暗記して単語を覚えることをやったんだけど話すことって日本ではやらないんですよねそれを鍛えるのがこの新刊英作文なんですよ でこれまで義務教育だとか中学校の教育だとか高校の教育大学の教育でもうひたすら9年以上勉強してきたにもかかわらず英語が話せないこれって結構ストレスじゃないですかでそう考えてもう9年間やったのに3ヶ月ぐらいの瞬間英作文の勉強でしゃべれるかってやったらまあまあしゃべれないことが多いんですじゃあなんでかっていうとやっぱり使わないことには意味がなくて やっぱりインプット覚える記憶するっていう能力とプラスアウトプット話す使うっていうことをバランスよくしないと英会話ってできないんじゃないかなと僕は思ってますなんで僕がやったことは英語を使う場面を増やすってことです瞬間英作文をやってたんですけども3ヶ月以降目以降に何をしたかっていうと英語を使う機会を増やしました例えば留学でもいいですし例えば会話のスクールでもいいですし英語 を使うためにに外国人バーに行ったたりりだだととかかアプリを使ったりだとかっていう風にもういろんな手法を使って僕は外国人と英語を喋る機会を増やしましたそうすることによってなるほどこの場面でこのフレーズなんだとかあこれを使えばいいんだっていうのが大体分かってくるとでプラス僕が一番最初にやったのはあのアジア人に対して英語を使うことですもうネイティブの英語アメリカ人だとかオーストラリア人イギリス人の英語早すぎてもうわけわかんないですよ で、シンガポール人だとかフィリピン人だとかも結構もう日常的に英語を使ってるんで、母国語じゃない、まあ第一言語のようなもんですよ。もうちっちゃい子から全然喋れてますから、あの人たちは。その人たちと比べても、もう全然早くてわかんないと。 だったら、英語を勉強したてのアジア人、例えば韓国人の方だったりとか、中国人、日本人の英語を勉強している人たちと、英語を使って話すってことをしました。そうすると何がいいかっていうと、僕と同じぐらいのレベルの人であれば、やっぱり同じようなフレーズを使うんですけど、英語を話す機会が増えるんですよね。で、話すことってやっぱり大事で、やっぱりその、分からないと、あーって思って、その壁を作っちゃうんで、わかる人たちと、 まずは英語に触れるこれ大事ですよねやっぱり1個目のハードルでつまずいちゃうともったいないんでやっぱり長期戦なんで英語の勉強はなんで1つ目のポイントはまずは英語を使う機会を増やすでインプットとアウトプットのバランスを取るっていうのがすごく重要になってきますで瞬間英作文のテキストを使った方とか読んだ方で共感してもらえると思うんですけど瞬間英作文の 勉強のテキストってちょっと日本語、英語っぽいんですよ。何かっていうと、文法的には正しいけども、ネイティブが使うか使わないかって言ったら、まあ、使わないフレーズも多いんじゃないかなっていうような批判の意見もあります。正直僕も思ったりします。こんな言い回し聞いたことないなとか、あるんですけど、まあ、日本語の、えー、翻訳本だと思って勉強すればすごく使い勝手がいいと。まあ、要するに、日本人が覚えやすいフレーズの変換、 翻訳の仕方でテキストが作られてるんでもう一旦覚えてそれを使って実際そのロジック例えば、えー、ここに主語が来るんだ術語が来るんだ慶応、えー、詞が来てとか就職語が来てっていう風にそういったロジックを頭に入れながら自分の中で自分のフレーズを変換して喋れるっていうのがこのテキストの面白さなんでそういった意味でもこれを使って慣れるっていうのはすごく必要なポイントですなんで2つ目のポイントでいくともう 暗記してしてまうってことですね僕がやったのは英会話の間英作文をひたすら暗記しました暗記して自分が使いたいフレーズをもう暗記してでその場面が来たところでもうひたすら使うとこれを繰り返していました一番やったのはその日覚えたフレーズを、えー、使う場面を作ることです例えば英語 の, あの塾だとか、えー、マンツーマンの英会話スクールだとかあとは 外国人が集まってるバーに行くんですね。で、行って、外国人が行ったら積極的に話しかけるわけですよ。で、実際、日本で住んでる外国人って、日本語が喋れる人が多いんですけど、もう、あえて、それをもうね、気にせず、あえて英語で喋るんですよね。で、日本語が喋ってきたら、日本、ちょっと今、俺、英語勉強してて、よかったら、あの、フレーズ言うから、あの、聞いてくれないかみたいな感じで交渉して、で、実際に喋って、で、仲良くなるっていうのをやってました。 で実際まあ僕みたいな拙い英語を聞いてくれる人もいるわけですよまあね外国人の方はやっぱり日本人の、ね、人も好きだったりだとかやっぱり外国人の男性がバーに行ったりすることが多いんでやっぱり女性の方がモテたりするんですけどもまあ、あんま構えなくお構えなく僕はバン ガ, ンガンガンガンガン喋ってましたそうすることによって自分が使うフレーズこういう時にこういうフレーズを使えばいいんだとかっていうのが分かったりだとかあとは間違って覚えてるところを指摘してもらったりだとか あと僕がお勧めしてる の, あの動画にしてるんですけども英語のノートを作ることですこれ、えー、ポイントなんですけども英語のノートを作って何をしたかっていうとその日言いたかったフレーズをノートにまとめてみましたこれがすごく使いやすくて例えば、えー、僕がよく言ってるのが「あの洗剤が使いたい」とか「洗剤貸してくれ」っていうふうに言いたかった時に「洗剤」っていう単語が出なかったんですよ 英語で、えー、なんだろう、ソープか、ソープソープみたいな、<笑>洗濯物のソープ、石鹸っていう風に言ったんですけど、伝わらないと。で、よくよく調べたら、ディテルジェントっていうあ、洗剤っていう単語があって、ああ、なるほど、これを使えばいいんだみたいな、ラウンドリーディタージェントみたいな感じの英語を使えばいいんだな、じゃあ、それを文章で言うときにどうしたらいいんだろうみたいなのを調べていって、その日のうちにそこに書くんですね。で、そこに書いた後にそれを暗証するんですよ。 例えば、えー、本当に通勤だとか通学の時にそれを見て読んで暗証してで実際またそれを使いにバーに行ったりだとか英会話スクールに行ったり英会話カフェに行って使うんですよで無理やり使うんですよね僕がよくやっててちょまあねあの無理やりやってました例えば外国人が集まってるバーに行ってあの「洗剤って何て言うんだっけ?」みたいなあの最近さ洗剤がさ言えなくてみたいなのを、まあ、まず日本語で言っ て, 洗剤って あのなんてうだ っ, っけみたいな聞いっていくと記憶に定着するんですよ。で、実際洗剤を借りるときってどうしたらいいのかみたいな会話をしたりだとかっていうふうにいろいろとあの会話をすることによって記憶が定着しやすいと。記憶を定着しやすいように自分がいかに出会ったものをその日のうちに、えー、まとめてその日のうちに覚えて次の日に使えるか。 それを毎日繰り返していくことによって自分が使えるフレーズが増えるっていうのが僕がやったロジックですこうすると何がいいかっていうと瞬間演文本をしながらベースを覚えてで文法だとか の, あのロジックを覚えるんですねでプラス英語のノートを作って自分が言いたかったことをまとめていってそれを言えるようになっていくるそうすると自分が言いたいところと文法的なロジックを両方覚えれるっていうのが僕がやったことです 実際やっぱり英語ってあのテキストで覚えるとテキストで覚えたはいいものの使わないフレーズだとか使わない単語って出てきますよねけど実際自分が言いたかったことっていう言葉だとかフレーズは毎回言う機会が増えてきます例えば学校で自分を自己紹介する時にあの銀行もともと銀行員でとか経済学を学んでましたとか 大学生の時に留学をしてっていうようなフレーズは毎回自己紹介で使ったりするんでそういったフレーズをしっかり覚えて毎回使っていくとやっぱり記憶定着しやすいんですよねそういった意味でも自分が言いたかったことノートにまとめてでロジックは文法書テキストで覚えていくこの両軸でいくと会話は結構あの自分のペースでそこそこ覚えていけるんじゃないかなと思っています 今日はですね、僕が実際に勉強した方法をまとめてみました、えー。一つのテキストから実際にいろんなテキストを使って勉強してきたんですけども、その一部を紹介していきました。今日の動画はいかがだったでしょうか、えー、僕がね、英語を実際にどういうふうに喋ってるかっていうと、過去の動画であのアップしてます。ジョージア編、概要欄に貼ってジョージア編は僕が本当に<笑>自然に喋ってる英語のフレーズだとかが出てるんで、よかったら見てみてください。 ね、正直ね、ちょっと間違ってるところもあったと思うんですけど、まあまあまあ、実際通じればいいんですよっていう気持ちでやってるんで、よかったらね、また別の動画でも英会話どんどん出していくんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。